みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクリールギター講師の瀧澤でございます、えー。ピッキングの話をしている動画シリーズでございまして、この3本目の動画では、ピッキングの仕方、もう具体的な動かし方についてお話をさせていただこうかなと思います。<ス>ピッキングというのはどうやってやっていったらいいんだと。ピックはどう動かしたらいいんだと。そのようなお話でございます。<ス>はい。今かったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、うん、動かし方に関してなんですが、 僕はとりあえず、ピッキングの動かし方については3要素あると思っております。3要素。それは何かというと、まず1つ目は肩とか肘の大きな動きと、あと手首の動きと指先の動きという感じです。また一弦連打をしながら、ちょっと一緒に練習をしていってみましょう。そして、ピクチャ・ー、イン・ピクチャ・ー、仮面ドン、ズバババババーンとちょっとやってみましょう。まず一番難しいであろう指先からいってみましょうか。指先。 一番難しいであろう指先からいってみます、えー。こんな動きですね。ちょっとホワイトバランスがなんかさっきからおかしい。おっ、戻った、えーと。練習の仕方としては、ピックガードとかにこの小指をくっつけてピッキングをしていきます。で、薬指をくっつけたほうがやりやすいという場合は、薬指をくっつけてもいいです。まあ、何かしらの指をくっつけるんです。で、このピックガードにくっつけた指をずらすことなく。 ピッキングを繰り返していきます。この指をこのままくっつけたままでピッキングをしていくと。そうすると、とりあえずこの腕の動きが使えなくなるので、とりあえず指先で弾かなければいけないと。で、このときにこの手首もこう使うとすると結構指がブレブレになってしまうので、手首も固定をして、この親指と人差し指 の, この指先の動きだけでピッキングをするようにしてみましょう。 まあ、多分これは一番難しいピッキングなので、なんこうスラスラできる方はなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども、早弾きをするときなんかに関してはすごいこのピッキングが役に立つというか、ちょっとこれができないと早弾きが厳しいという感じの動きでございます。指先。それで、練習方法としてはさっきも言った通り、ピックガードに指をくっつけて、ここからピックが動かないよ指先が動かないようにして、ひたすら同じ動きを続けるという感じです。 それで、この指先のとき、やっぱりこの繰り返していると、ピックが引っかかっちゃって、オワ<ス>ーってなっちゃうと思うんですよ。これの解決方法としては、基本的に練習なんですけれども、ピックのこの深さというんですかね、この弦が入る深さを一定にするということです。角度とか深さとかを常に一定にして、毎回毎回同じ動きを繰り返すように心がけるんです。 これがあるときは深いし、あるときは浅いしみたいな感じでバランスが悪くなってしまうと、その時点でピッキングが崩れてしまうので、もうずっと続けても全く同じ状況をひたすら繰り返すように心がけてみてください。深さとか角度とかによっては人によっていろいろあるので、一概にこうとは特に言わないです。どんな角度、どんな深さでもいいです。ただ自分のやりやすいそういうスタイルみたいなのが見つかったらもうずっとそれを繰り返せるように練習をしてみてください。はい、そんな感じ。 それで、指先の次は手首という感じですね。手首。手首に関してはちょっと全部の弦をガシャガシャッとストロークしていきましょう。えー、簡単に言うと、こういうことです。気持ち軽くこの手首をこのくの字にさせたほうがやりやすいかと思います。くの字。こういうことです。この手首の話をちょっくらさせていただきますと、この肘から手首まで、指先に至るまでまっすぐの状態で手首を回しても、 ピックが動く幅ってすごい小さいわけですよ。わかりますかこんな感じ。これって別に大丈夫じゃ大丈夫なんですけれども、ちょっと動きが小さいと。そうではなくて、このくの字にすることで、ピックがこう動く幅をめちゃくちゃ増やすわけですよね。まっすぐにしちゃうとピックの動く幅は本当にこんなものです。けど、くの字にするとこんなに大きくなるわけなんです。これをうまく使ってピッキングをすごい大きくしていくと、ダウンピッキングしたときには本当はもうね太ももに当たるぐらい大きく。 それで、アップピッキングしたときには、ギター本体からこのピッキングをはみ出すくらいまで大きく。<音楽>まあ、実際、こんな大きくすることはなかなかないんですけれども、まあ、こんな大きなピッキングをできるくらいちょっとこの手首を意識してピッキングをするという感じです。これが手首のピッキングです。このときに指先を動かす人は、まあいらっしゃらないとは言わないですけれども、結構少ないです。 手首を使うときには、あんまりこう指先を使わずにストロークをするときなんかが多いんじゃないかなと思います。カッティングとかもそうですよね。<音楽><音楽><音楽><音楽>こんな感じです。 それで、その次、最後に腕の動きをやってみましょう。腕の動き。こういうやつですね。あの腕を使うとき、肩を使うときは、アクセントをつけるときか、もしくはそのライブのパフォーマンスで派手な動きをするとき、このくらいだと思います。普通の練習をする段階において、腕の動きというのはあんまり必要になってこないんですけれども、あえて言うならば、ストロークとかでアクセントをつけるときに、ちょっとこのくらいの動きは使うと。 表現力の幅が広がるかなと思います。けど、これがあまり大きくなりすぎると、どっちらかというとパフォーマンスの意味合いがすごく大きくなってくるので、腕を使うとしても本当にこのくらいのちっちゃい幅で、手首を振り下げたときにアクセントをつけるつもりで、バーンとやってみていただけるとよいかなと思います。<笑>えー、強く弾いて、腕を使わない。腕 一発目だけ腕を使って大きくピッキングをすると。こんな感じです。どうでしょうか。腕の動き。こんな感じでございます。ちょっともう一回やってみます。まず指先ですね。そのピックガードに指輪をくっつけて、ひたすら指先だけで弾くようにすると。ハイ引きのときとかにはすごくよく使うような動きでございます。 それで、この指先と手首を合わせて使う人というのも中には結構いらっしゃるんですけれども、その辺は本当に人によりけりという感じです。指のみで弾く人もいれば、指と手首をミックスさせて弾く人もいますし、で、そのミックス具合はどのくらいなのかは本当に人それぞれという感じです。<ス>えー、とりあえず、自分は結構早弾きに関しては指だけで弾くタイプなので、まあ、いつもこう、なんかこう指先だけブルルと。 弾いているような感じです。でも、これが正解というわけではないので、お気をつけくださいませ。で、手首に関しては、ちょっとくの字にするような感じで、ピックの振り幅をできる限り大きくしてあげて弾いていくという感じです。で、腕に関しては、たまにこのアクセントをつけるとき、もしくはそのライブパフォーマンスでちょっと派手な動きをしなければいけないと。に使うようにしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。それで、あともう一つ。ピックの。 当たる角度について軽くお話をさせていただこうかなと思います。ピックの当たる角度。弦に対して、この角度から見ていくとすると、えーとまあ、ギターのボディがこうありますよね。でその次、弦があって、この弦に対してピックがどういう角度で当たるのかによって、いろんな名前があったりとかします。弦に対してこの平行にどう表せばいいんだろう。これがピックアウトとします。ピックアウトとします。 弦に対して、この弦、ピックはこの平行に当たるのを平行アングルとかといったりとかします。一応、この平行アングルが良いとされておりまして、音の粒立ちとか、ピックと弦が擦れるノイズとか、そういったものがなくて、素直な音が得られるということで、良いとされているピッキングですが、別に正解というわけではないです。でも、教則本とかを見ると、大体これが良いとされていること が, ことが多いという感じです。正解ではないです。 でそれに対して、このピックがこうちょっと斜めになってしまうピッキング。えー、こっち側。えー、とこっち側とどうですねこの。この角度。この角度です。こっちの角度の場合は順アングルなんていう言い方をして、まあ、割とよくある、えー、多いピッキングという感じです。この順アングルに関して言えば、その 弦の擦れる音が出るので、なんかロック向きとかって言われたりとかするんですけれども、まあ、どういうピッキングをするかというか、その親指の形がどういう形かでいろいろ変わってきているような気がします。僕は基本的にもう大体順アングルで弾いているような感じです。大体こういつでも斜めにやっています。もうどんなフレーズを弾くときでも。で、それに対して、こっち側のアングル。これは逆アングルとかって言われたりとかしておりまして、 あの早引きギタリストとかにおいてあ、でもこんなこと言っていいのかな。まあ、ひと昔前だと、このピッキングが一番最高とされておりました。もう逆アングルじゃないとダメだみたいな、なんかそういったフューチャーの一部ではちょっとあったんですけれども、でもこの逆アングルに関しては、その親指が反る人じゃないと僕は不可能だと思うんですよ。あの普通に親指と人差し指でこう持ったときに、もう絶対ピッカがまずこの平行になるじゃないですか。 それで、ある程度 こ, う、ね、このゴニャゴニャゴニャしていると絶対こう順アングルっぽくなってしまうので、これはなんか指の形によるような気がします。これを逆アングルにするためには、この親指をめっちゃこうのけぞらせなければいけないんですけれども、親指がめっちゃ反る人っているじゃないですか。このグニャーッとこっち側までボンボンボって。そういう指先をしている人じゃない と, ちょっと逆アングルというのは厳しいと思うんですけれども、どうなんでしょうかね。 とりあえず、純アングル、平行アングル、逆アングルなんて3つのアングルがあって、教則本とかでは平行アングルが良いとされている場合が多いという感じです。でも、実際は純アングルの人が多いですし、僕もそワンオブゼブな感じで、いつでも純アングルで弾いているような感じです。はい。そんな感じでピッキングの種類についてもお話をさせていただきましたが、どれが正解とは言いません。ちょっと自分のやりやすいピッキングを見直してみてください。はい それで、ちょっと次の最後の動画で、えーと、これから練習をする上で良いピッキングを身につけるためには、どういったことに気をつければいいかと、えー、そのお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>